皆さんこんにちは。今回はさつきの手入れについてお話しします。さつきの手入れは通常刈り込みで行います。けれども、場合によっては剪定も必要となりますので、それぞれについて解説します。さつきは刈り込むだけで十分だと思っている方は前半だけご覧になれば良いと思います。これはツツジです。さつきよりも先に花が終わりますので。 咲き終わったら早めに刈り込みます。さつきの方は花盛りですね。刈り込みの容量は。スすじもさつきもほぼ同じです。終わった花の付け根より下で切るようにします。蕾が多いさつきの場合。一番表面の花が咲いた後。また下の花が上がってきますので。 最初の花が終わって汚らしくなったら、それを取ってやると、より次の花が綺麗に見えます盆栽のように一枝ずつやるのは大変ですから、浅く刈り込むか汚い花びらだけざっと取ると良いと思います最初の花をざっとでも取り除いてやると 下から上がってくる花がまた綺麗に見えますすべての花が終わった後の本格的な刈り込みの要領ですが終わった花の付け根にある脂肪の部分まで切り取りますこのように表面だけ切っても刈り込みの意味がありません 最低でもここまで切ります。図で説明してみます。新芽の先に花芽がある状態で冬を越し、春になると花芽の脇から新芽が出ます。さつきの場合は新芽が出てから その中に埋もれるように花が咲きます。ついでなので、さつきとつつじの花の咲き方の違いを説明しておきます。さつきの場合は、花が咲く前に新芽が出ます。 一方ツツジは花がが咲いててて終わってから新芽が出てきます例外もあるかもしれませんが大体はこのようになっていますのでさつきとツツジを見分ける基準にしても良いかもしれませんさて先ほどの話に戻りますが花が咲くと 花の付け根にある脂肪が膨らんできますそれをそのまま放っておくとやがて種になりそれに栄養を使ってしまうので来年の花付きに影響します来年の花を多くするために木を疲れさせないそのために脂肪の部分を切り取ってしまうというのが刈り込み作業の目的ですですから新芽の先端を切るだけの 浅い刈り込みでは花柄が除去できませんので刈り込みの意味がないということですそうは言ってもいろいろな枝が出ていますから思うところで切れるわけではありません花が咲く位置も上下いろいろですから基準となるところで同じように刈ってしまうと枝だけになってしまう部分もあります。 枝だけになってしまってもあまり気にすることはありませんその切り口からまた新芽が出ます逆に基準となる枝よりも花が下の方で咲いたとすると脂肪の部分まで切ることができません刈り込みにおいてすべての枝を理想の位置で刈るというのは物理的に無理です 一応目的意識は持って平均的なところで妥協しましょう刈り込まれた切り口から新しい芽が出てその先に来年の花芽ができます標準的なところでは8月頃に花芽分化が起こりますそれでは現場作業に戻りましょう 少し刈り込んでみて深さを確認します少なくとも咲いていた花の付け根まで切れているかどうか確認しますこのように表面だけ刈っていてもあまり刈り込んだ意味がありません花柄の付け根がまだ残っています 去年の葉っぱが見えてててくるのを目安に買ってみてください。ろえた時に場所によってはこのように枝だけが露出してしまう場合もありますがあまり気にしなくても切り口からまた新しい芽が出ます。 広い面積なら効率を考えてトリマーなどの機械を使うのも良いでしょうこの場合でも刈り込む深さには気をつけて花柄が残るようでしたらまだ浅いということです 刈り込んだ後はよく払ってゴミを落とし刈り切れなかった花柄などを取ります払うことによって飛び出てくる枝もありますのでそれらは木ばさみで切り取りますまたこのような木の周りや障害物の周りは 刈り込みバサミやトリマーで傷つけてしまわないようにサミなどで刈りますこういう障害物の周りや壁の際などをきれいに刈ると見栄えがよくなります。 側面は下から上に刈ると良いでしょう花が終わったらなるべく早く、少なくとも7月中に刈り込み作業を終えると良いです株の大きさを維持する目的で刈り込むのでしたら、もっと深く 葉っぱのないところまで刈り込まないと去年の大きさには戻せません今年の花柄を取るという目的で刈り込むのならこの程度枯れていればほぼ大丈夫です刈り込んだ直後が綺麗なのは当たり前ですがこの姿は一ヶ月と持ちません このように7月にきれいに刈り揃えたとしてもその後すぐ新芽が吹いて形は崩れますそれは仕方のないことですこの青いラインで刈り込んだ後出てくる新芽の長さなどはまちまちです原則的に新芽の先に花芽ができます一旦花芽ができたとしてもその後 害虫などに食害されると花芽が取れてしまいます花芽を失うとそこからは葉芽しか出てきません実際の枝で見てみましょうピンクの矢印は花芽です赤い矢印のところはおそらく一旦花芽ができた後に虫にやられて花芽が落ちその後葉芽が吹いたものです これは9月の時点の写真ですが、この時点でもう来年の花が咲くところと咲かないところが確定していますまた、徒長枝の先端には花芽はあまりつきませんこのようにいろいろな状況の新芽が出てきますので、秋頃までには輪郭が崩れてしまいます 秋から暮れにかけてこの凸凹を矯正したいのならばこの点線のあたりで刈り込むと良いでしょうなるべくつぼみが残るように浅く刈りますただしいくつかのつぼみは失われます花後の刈り込みはなるべく深く秋以降の 刈り込みは浅めにすると良いでしょうさて刈り込まれて綺麗になったさつきですけれども今説明したようにこの形はすぐに崩れてしまいます来年の花が咲くまでの間この凸凹になった輪郭をどうするかというお話をこれからしますここから先は単なる美観の問題でもありどこまで手をかけられるかという問題であります いわばやってもやらなくてもどちらでも良い作業です凸凹になった輪郭をもう少し何とかしたいあるいは来年花が咲いたときに見栄えが良いようにということであれば試してみてくださいただしこの作業は飛び出たところだけちょんと切れば良いというお話ではありません8月の花芽分化が終わった後に枝先を切れば そこかからはハメしか出ません枝先の葉っぱを増やしてしまえばますます輪郭が茂ってその中に花が埋もれて咲くという状態になってしまうのですですから飛び出た枝を切切るのなら必ず付け根で切ってください中にはこのような徒長枝は輪郭の中で切っておけば大丈夫という人もいますがこういう枝には花芽がつきにくいので 根元から処理した方が良いです9月を過ぎれば花芽が確認できますこういう花芽を切ってしまわないように気をつけてください 11月頃になれば切ったところから新芽が出るということはもうないでしょうからつぼみのあるところの上の位置なら刈り込むこともできますこの芽先のように小さな枯葉がちょっとあってその脇から葉芽が出ている場合はベニモンアオリンガという虫によって花芽が食べられてしまった可能性が高いです 飛び出た枝はなるべく付け根で切って花芽を生かします。 このような細かい作業を年に 1,2 回しか頼まない植木屋さんにやってもらうというのは無理だと思ってください飛び出た枝が気になる方はご自分で切ってくださいこの程度の仕上がりで良しとしてください9月になって綺麗に刈り揃えてしまったらつぼみのほとんどを失いますさて表面上はなんとかなりましたが 次のの問題はこの中です刈り込みだけの手入れをしていたら当然このようになりますそこでこの次は刈り込みではなくて剪定のお話をするのですがその前にここまでのところをまとめておきましょう67月に刈り込んだところから新しい芽が出てその先に翌年の花芽がつきます 5月に花が咲いて花が終わったら花の付け根にある脂肪の下で切りますこの辺のラインで刈り込みます 刈り込んだところから新芽が出て、その先に次の年の花芽がつきますそういうわけですから、当然この株はだんだん大きくなってしまうわけです株の大きさを維持するためには、葉っぱが何もないような枝のところでバツバツに切るしかありませんそれではあまりにも風情がないので、多少の葉っぱは残るように刈り込みたくなるものです しかし刈込みにはいつか限界が来ますその限界を迎えたサツキがこちらですこちらのお宅は秋から暮れにかけての年1回だけ手入れを長年続けてきました当然サツキをきれいに刈り込める時期ではないので表面だけ浅く刈るしかありませんでした今回は時期をあえて変えていただき花が終わった後に 剪定をすることにしましたしたかしもう時すでに遅しという感じで葉っぱのある部分は刈り込めないほど非常に薄く中は枯れ枝だらけでしたもうこうなってしまうと目をつぶって通り過ぎるわけにもいきません覚悟を決めて徹底的に更新を図ります ひょろひょろっと伸びた枝の先にパランと葉っぱがあるだけしかも越境枝こういう枝を根本から整理していきます 切り戻せそうな脇枝はごくわずかしかありません強引に刈り込んでみましょうかダメですね、どうにもなりません 取り戻してみても良くはなりません仕方ありませんね今回は剪定というところまで行きませんでしたとにかく枯れ枝を全部取りましたのでこの後新しく吹いてくる目に期待するしかありません浅い刈り込みだけしかやっていないとこのようになるという例でした これがうまく再生できるかどうかまた後日ご報告したいと思いますご視聴ありがとうございました